ファザーケンベルズ来ました。キラ合わせのバイトだね。箱取りに行くか。クリス任せたよ。うん、ここで飛んでこられたら一発確定だから。 チェイスできるところがいいな。やっぱり小屋よなー。飛んでこないね。えケーキ漬け珍しいパークつけてるな。 他に運ぶなら邪魔するか来ない。回そう。こっちに来る。用意鎖で見てるぞ。あれ飛んだオレオンが次で落とされちゃうから。 俺が身代わりになりたい。治療するタップが追われてるから、多分まだ戻ってこない。姿一緒だし俺にタゲ来ないかな。悶節もあるからクリスがバレてる。 これで俺が狙われれば。あれクリスここにいたのか。さっさと救助しちゃうあ、戻ってきた、いたあるし。猶うよでとりあえず殴られて。猶うよ、入ったら肉壁する。 あれそれたた倒すそぶり見せないとまずい猶予入らなかったそりゃ戻るよな。 リスナイスすぎるはトーテムが光ってるあっしまった箱取りに行ってなかった クリス、ありがとう。次こそ俺が身代わりに。 あ、まずい。このまま俺が身代わりに。あークリス、タップを守ってあげてくれー。なんで俺を釣らないんだよー。違うんだ二人とも、タップを。 ごめんタップ。せめてあのレオンだけでも守らせてくれギリギリまで箱持っとくか、うん、はレオンがバレた。 ダメだー飛んでこないしかもデッドロック両方負傷してるし今度こそ身代わりになれないか全然ダメだごめんよレオン俺無駄なことを クリスありがとう。来た来た。さあキャッチしてくれ。なんで離れるんだよ。クリスなんて い, いやつなんだ。ダメか。 まずいもん絶忘れてたこれで俺が釣られても解放あるから うわーこれは逃げれない箱でクリス息バレしてるから地下から離れるんじゃないかクリス俺はいいから隠密するんだずっと走ってるけどあれバレてる ラングで何も聞こえない猫が反応してるから近いぞ少しでも時間を稼ぎたい。 全然稼げなかったごめんクリスークリスだけでも逃げてもらうかクリスナイスクリスが追われてたら諦めるぞえクリス来てくれるのか 後ろからセノバイト来てる絶対俺が先にやられるんだナイスデッハだクリス少しでも逃げてくれ 十分だクリスあとはタイミングだけ今だ左に行ってると思わせて右だ。 よし、猫が反応してないからバレてない。どっちかは逃げ切ろうぜ。頑張れよレオン、運命の別れ道だ 猫がめちゃくちゃ反応してるけど、賭けに出るしかない。狙われてるのは俺じゃない、クリスだ。箱を回収してゲートだ。ダメだったか。ストライクあったのか。ゲートをなんとしても開ける。 ケイトは邪魔されないのかクリスはどこにいるんだすごいなクリスどうやって逃げてきたんだよ俺を舐めるなよさすがクリス様だ